今日は一日長い一日でしたけどあの、まあ、しっかりと契約を結ぶことができたので明日からサッカーに集中でできるかなと思ってますすそうですねあの、常にいい準備をしてきていいトレーニングをしてきたのであの早くピッチに立ちたいですし自分の力をこのチームにすべて還元できるように全力を尽くしたいなと思います。 まあ本当にギリシャでも、えー、ビッグクラブですし、まあ、あとは何よりクラブまたは監督含めて、えー、常にいいミーティングが重ねてこれたので、まあそういうのも非常に大きな要因になったと思います。まあ細かいことは言えないですけど、まあ監督ともお話をさせてもらって、まあ非常にあのやりたいサッカーであったりそういうものが自分自身も えー、イメージができたしあこういうサッカーをやりたいなと非常に感じることができたのでもう早くピッチに立って、えー、練習から、えーまあ、監督の、ね、目指すサッカーをチームメイトとともに体現していけるように、えー、そうすれば必ず、あのー、上に行けるんじゃないかなと思っています。 誇り高い気持ちというか、えーまあ、こういう伝統のあるクラブで偉業、あのー、も来て戦えることを非常に誇りに思っていますしそしてその覚悟というものを、えー、僕自身は非常に強く感じているので、まあ、何よりそれはピッチの上で皆さんにファンにね見せていきたいなと思っています。 パークの1位になれたことを非常に嬉しく思っているし本当にここで戦うために自分のすべてを出してチームと共に成功を収めていきたいと思うんであのでファンは、ね、非常に熱いファンがいると聞いていますので一緒になって戦ってもらえたら嬉しく思います。